こんにちは歌と踊る大食いアイドルもえもえ今日んきょんもやすこともイなツきですデカ盛りのオムライスを食べたいと思いますそして今日はコラボ動画ですコラボバイトはこちらの方です私の大好きなマックス鈴木くんですどうも40歳になった食毛1700株してるコラフォドバイターマックス鈴木です<笑><笑> 密着のテレビ番組のカメラがあってそれでちょっと一緒に食べるので、まあ、おしゃべりしながらいつもと違った感じで食べたいと思いますそして MAX の食べっぷりは MAX の YouTube チャンネルに、ね、アップされるのでよかったら概要欄貼るので見てください30分でございます5秒前4321スタートよいしょー いただーすいただーすいただききまますいーすすいしいでうちな午前中ですえ<笑>何こだよこね、うん、いつでも腹ペコですから。うんうんうんう テレビで見たの可愛いじゃないですか間近で見るともっと可愛い今<笑>バックでやってるの一応ずっとって出てるバって出てないけど選ばれしでいっぱいライブを出てるおなんで全然気にしようけど外側に話してあげますね見てくださいあの本当にこの距離で言うのあるしけどめちゃめちゃ可愛いですから<笑>本当に見てくださゃいやざしい、うん、マックスって本当にいつもねこう褒める特に女性を褒めるのがうまいから。 なんかねこうこんなこと言っていいか分からんけどなんかちょっとなんだろう悪く言うとちょっとちょっとな ん, なんちゃらぼいチ ャ, チャラいチャラいって言かなんて言うのち<笑>なみに僕のチャラエピソード言っていいですか<笑>あのー、水商売10年ぐらいやってたんですけどこの番組で言ってるんですよ他の番組であのー、キャバの雇われてんじゃんっつってナンバーワンのことナンバーファイブのことを ずっと同時に使ってました。<笑>ちょっとちょっとあの佐川失笑されてるんです。よ<笑>今後の仕事に影響しないちょっと気をつけるんですけど、すみ ま, ま, ます、うんちょっと言葉選んでたけども言っちゃうとクズです、ね。残り0分でそんな余裕なんですか？いやは私は全然余裕じゃないけど喋っちゃう。考えちゃって考えちゃって。うん。<笑> だけじなないゃゃくてのちんれは う, るうこさんのいいョなんんでい ま, ういまももちろん。 でマックスのさ、うちたまに遊びに行くとさ、永久に作ってくれるもん当、ね<笑>、ほんまに、<笑>なんかお、もう、ずっと、ずっとなんか、気づいたらなんか作ってくれてて、ま、た食べ放題の店みたいになってる、うん、なんか、みんなが来てくれるのはすごい楽しみで、それこそあの食材買いに行ったりとか、うんうんうん、するのからも楽しんでて。 ですごい楽しそうに作ってるから、うん、また来てね行きたい行きたい本当に。にんか本当にマックスと出会って本当に良かったなって思 う, <笑>そうあの、うん、あの皆さんあれなんですよあ の, そうあの多分いろいろ結構ねあの前の僕から知ってるから、うん、それこそデビューの時に、うんうん、あの一番最初の大会で MC やってましたからね中村悠依さんとそう初日にねマックスを て大食い会に激震が走ってスターフさんがみんなそわそわしてなんかすごい人が現れたみたいな「新聖だ」って言ってそうそ の, のめっちゃずっと覚えてるでもあれから6年近くだんうんう ん, ん、うん、あれなんですよねそいまだになんかやっぱ信じられないところがあってうんうんうんうんその かな憧れみたいな感じから入ってるからなんで一緒にいるんだろうって思ったりするんですよ<笑>なんかすごい不思議な感じで見てるみたいなのうんまででも私本当にマックスが大食い選手になってくれて本当に良かったなって思ってなんか<笑>本当にマックスもなんかなんかやったことあるけどなんかこうなんだろうその みんなをまとめてくれるっていうか大食いのう大食い会をまとめてる感じがするドン<笑>もうあれですか裏で100万円ぐらい詰めよう<笑><笑><笑>ありがとうございますなんか分け隔てないかな本当に誰でもそれがそあすごい 褒め合戦みたいになってますけど1、うんうん、個あの本当にずっといろんな人に言ってることがあってモヤジさんってちょっとこういうこと言ってるのかわかんないんですけどマジで裏音ってないんですよ優<笑>しいおあのオンとか音とか関係なくこの感じなんですよ多分本物なんですよね<笑>アイドル本物なんですよこれ本当のに思いましたそれはでもモヤジさん会ったことある人でモヤジさんの話すると大体みんな同じですねああわかるうん マックスこそ本当に裏持てないし。しなんか、すごい、ファイターの顔が、なんか。ありつつのこの優しさに、溢れてるからい。これ、ひとほどだけでいい。うん、あちょっとある悪い。食<笑>べ<笑><笑><笑><笑><笑>方は違うんですね、それぞれ。うん、違います。ハンバーグを、い、っちゃいました、ね。うん、本当だ。ちなみにね。 ああのと分私はのんきにしゃべってたらなックスマックスホントにホンにすごいなって絶力がなんか出始めからすごかったとはいえなんか突き抜けちゃっててすごいもう日本のトップで日本の宝ですね、えー、<笑>最近さ、うん、カレー 10kg 食べたの1時間なんだけど あのーすごいうん、まだちょっと余裕あったわえー、<笑>で自分 で, 自分でびっくりしちゃった怖 い, 9 キ, ロい9キロかつハンバーグカレーで食べたんだけど、うん、その時のほがきつかった、うん、すごい本当にすごい1 0キロ超える人ってマック若干、うん、頭切れてますけど大丈夫あ僕大丈夫いいんですこっちもろ映ってるんで、はい、まあどったらちかっとここは綺麗に映ってるわそれで OK、てここは優しいじゃん はちょっと切り出すねはいおいしいじゃないですか<笑><俺も><笑><笑>初めて会う人に<笑><笑>これピンチになったらねソースをうまく使うといいよお米のところはうんこれめんたいうんめんたいだねこれ。これ 冷たいクリームは多分絶対好きだと思うこれ。めっちゃ美味しそう。美、う、味、ん、しい。行きましょう。女子が好きなやつや。んうん、なんかご飯の量すごいね。結構すごい。みちみち。でも今やってって思ったけど。 デカモルを食べるところチャレンジメニューを二人で食べるって、ね、結構珍しいことなんだけど。初めてかも。初め て, 初め て, 初めてちゃう？いや初めてだうん。初えすごい何気に。えこれ全力出したら何分で食べれる？え、う、こ、ん、の辺からもう俺ちょっとあの黙り始めるからあと二十二分。え結構ヤバイかも。<笑>こっからはじゃ あ, あの。 我々はフーードファイだとうん。 うん今もインタされてますけど、ちょっと上の現場を踏めば踏むほど、む、うん、あの中村悠さんという方の偉大さは分かる。うんうんうんうんうん。動いてもしゃべれないから。ね、う、え、ん、その罰ないじゃないか MC で,、うん、MC のなんですか。ににうん確かに 1時間しゃべり続けてはるのすごいよね。うううううううん、うんん、うん、うん、うん、うん、うんうん、<咳>元気かな かるかるなんかいこんな感じなんです本当に うんうん、うん、でもなんか5年前ぐらいにさなんかせ「世界を目指したい」みたいな言っててまた し, しゃべりかけちゃったっけどねえ俺言ってた そっから本当に日本を背負っててめっちゃすごいなって尊敬してる俺5年前から言ってたんだよ言ってな俺初めてしか<笑>そう忘れるわやばお前その口からそういうこと聞けるの俺ないからうんーいつもね思ってる本当にめちゃめちゃ嬉しいわでもやっぱ知うん 存在大きいなっていつも勝手に<笑>勝手に持ってるなんか食があってみたいなそれはある逆にいなかったらないね 今, <笑>今がないすごい普通に羨ましいなちなみに、うん、余談ですけど多分知らなだじゃないあのお前ちゃんの握手会とかそたたういタイミン普通にあの 嫁さん一人で行ったりしますから、ねうん、2人とも声高いから、絶対二人がこう見ると、<笑>なんか。ちょっとだけ周波数の違う超音波の、<笑>こうなんかこう出し合 み, みたいなってたぶん。そうか、さっき、何回だと名前出てきました。名前は使えないですから。ま、ダメめでした。<笑><笑>っためちゃくちゃね、こっちはっぴ。 いいいんじゃない別にハニコちゃんあの今度顔出しはしてもらえるんですけど名 前,、えー、名前はそのっか。逆にっちいっはは、うん、つも。 本当にオーブン選手が10人ぐらい集まったところでご飯作ってくれてええー、とんでもない怖いじゃないですかそんなそ食材食べ尽くされるみたいな普通の人でもないです、ね、でももう全然あのペースに負けへんぐらいすごいスピードでいろんなのを作ってくれてもともと飲食系で働いてて結構大量に料理を作ったりするところだったんですよじゃもともと好きっていうのもあるし 何より好きなんですよね嫁さんがモヤルのこと う, ん、う好きか大好きかな嬉しい普通に一人で行くぐらいですよ社員<笑><笑>会回が本当ですね方形はしないんです少しやね、うん、昔は1 3キロぐらいの体んなんか俺に影響されて、うん、すごい、えー、今はすごく不足なっちゃって 全然食べたり、ね、なんか、出産して変わってるあー、入ったの釣られそうやもん、普通もう何分あと十六分ねー、やばい本当に、食べてた <笑>この卵犬さんのオムライスの面白いところってこの。 激うまソースをぶっかけると、あのおもやスが食べ物か飲み物に変化するっとんですおやさん、よ、ま。 しい う, ーんうんそ う, かそうなんかマックスがいると<笑>マックス本当に。 上上手手っっっていいいうかかか聞きややらなんんちちゃゃ で,、ねえー、で, で, ですよねあ<笑>も楽しそここはにのけさっきあの分けがちないって僕のこと言ってましたけど、うん、村井さちゃんこそサさにそうで。 もう言ったらねガンガンデビュてるアイドルじゃないですか<笑>でこっちにも本当ト2015デビューの年目 で, 素人ですよ別にあの話とかしても別にそういうなんかこうまあみんながみんなそうってわけじゃないけどそのツンツンしてるってわけじゃないけどなんかそういうイメージやっぱりマジじゃないですか気が引けちゃうというか、そういう緊張をほぐしてくれる人っていうのはになんかねマジで天使なんですよ<笑>本当に<笑>感謝します本当に いやでも、うんうん、あれであの大宮選手救われたしいっぱいいると思います。やっぱりね、芸能の中にいられる方ってやっぱイメージ強いけど、それいい意味で周りの人を緊張させなくさせるのがすげえなって。嬉<笑>しい。だから多分みんな楽しんだんしと思うよ。あいついと。わほら。 はいうん、大体もう10分ぐらいで分かるんだよ。 考えたくないですよ 白いソースはーい、一個でいいですか？うん、二個でもいい、ね。 見てるのが。でも今撮られてるあの撮ってカメラマさんは僕の声で見慣れてると思います<笑><笑>なんならあこいつちょっとこいつ手抜いてるなぐらい思ったこもりハンド今度喋られないですよ。よ 飲 ん, うん、ゃべりますけど、れなんていうんですか他の方ちょっとわからないですけど、僕の目、結構あの、えなんこう無茶ぶりじゃないけど、結構半端ないですよ。いや、マックスが大変なやつ、チャレンジしてくれてありがたいなって思いながら見てる。<笑> ンねそうですねたまたまかな。 うん。 靴多分ね私のペースにちょっっと合わせててくれるんまたらも う, っ美味しいっうーん。 来る人を食べながらマダちゃんのよく見守りだと思いますのでここから先の気になる結果はマダちゃんのチャンネルをぜひ見てくださいどんな結果が待っているのかそれは食べてね本当にこのマダちゃん今日はありがとうございました頑張てください食べて、ねうん、食べて、ね、食べて食べてオッケー もううう俺の方はオッケーだかか ら, 考えてもらって、うん、残り時間てましょこいいいいいいなん、あうん、あうあやっぱ強いっすな。強いっすな<笑> や, ばいよやっっっすすすすごい、ね、やってほしいいねねしかかな途中経過だ思ったけど、ね、やっぱすげーわソースいきますか大丈夫ですかかかのかなうう ん, んととトトマトいい、ね、マ ト, ト, マト赤いの。 これね、食べて久しぶりに食べてましたけど結構きついですへーで言ってもあれかなり喘息ですからね最後の特にきついのは 米, いい米の量が多いなであ途中の時点で結構まだ残ってたのにそこからの伸みがやばいやばいうん マックスはガーッていくあれですけど、はい、皆さん、淡々と一緒にやると分かるんですけど、特にお互いとったりしてると、そのカチャカチャって音とか、例えば、そういう雑音っていうんですか、っていうのも、なんていうんですか。 気にする人っていない人がいる、って言ったらあれですけど、まあ、そういう感じなんですよ。でも、もやちゃんはプロだから、あのー、相手に悟られない、そういうとこ気遣ってるんですよ。仕事。とか、そういうのもあんまやらないようにとかっ。っていうのは、やっぱやってるのはあるんですよ。あ、すげえなっていう、うん。本当にすごいと思います。編集とかし、て特に思います。ああ、この子やべえなっていう。ああ、プロだわ。嬉しい。困られて、気分が乗って、どんどんいける。<笑> すげえホットイチゴいっぱい飲んでる。ね。<笑><笑> Hehehehe <laughs> ね、ちょっと無言で食べてました美味しかったマックスはねもっとすごいまた豪快な食べっぷりで楽しいのでマックスのチャンネルも見てくださいごちそうさまでしたバイバイ